はい、皆さんこんにちはタートルです 40代になると、なかなか痩せないし、少しで太ってしまう。そう思った方は、今回のメニューがおすすめです。太ってしまう原因は、すべて筋肉のバランスにあるんです。使われない筋肉が増えてしまって、痩せにくくなってます。簡単に言うと、代謝が下がって痩せにくいって思うかもしれませんが、実は、使われない筋肉が増えることによって、太りやすくなってます。この筋肉というのが、高重量筋と言います。頭から足首まで5点でバランスを取れてます。体の前側で言うと、お腹と、 ともも後ろで言うと背中お尻ふくらはぎこの前2つ後ろ3つでバランスが取れてるんですが筋力が弱ってしまうとジグザグになってしまって使われない筋肉が増える結果的に太るといった結果になります今回はこの高重量筋のメニュー各30分ずつ行っていきますこれを毎日行っていくことで筋肉のバランスが取れて結果的に代謝が上がって痩せやすい元の体に戻ることができます一緒に頑張っていきましょう まずは寝たまま腹筋を行います腹筋でも心臓部を使う方がいいのでできるだけ息は止めないようにしてください体を少し起こしてお腹に力が入らないようにお腹をへこませながら息を長く吐きます首疲れる人は寝ててもいいですお腹を押さえましょういきますスタートお腹をどんどん収縮させます なくなったら吸ってお腹をへこませながら腰を床につけるイメージです。はい、OK です。次に背中を使っていきます。体を持ち上げた状態で手を上げます。 このまま脇を締める感じで背中を動かしてください持ち上げとくの辛い人は休んでもいいです休んでも手は動かします行きましょうスタート万歳したら脇を締める感じですあんまり早くやると背中を動かしてる感じが分かんないので、ね、ゆっくり 肩甲骨を動かす感じです。はい、オッケー。次はお尻です。足を少し前に出します。このまま足は肩方。つま先を上げて、お尻を上げて、キープ。いきましょう。 お尻をしっかり締めましょうお腹を高くするんじゃなくてお腹を引っ込めてお尻締めてキープですお尻も使うんですがもも裏も使ってるんでもも裏に太陽って方はねちょっと足近づけていいですお尻しっかり締めて それでは立ちますふくらはぎと太ももは今から同時に使いますのであと30秒回りますしっかり鍛えるためにスクワットというのは両足よりも片方の方がきついですよね今回はつま先立ちで足を上げたら戻す思考を踏んでいきましょう30秒いきます あとできるだけバランスをとってかかとがつかないようにこれすごい太もも使えてるんで高重量筋でね育ってる人にはおすすめです OK、お疲れ様でしたとっても簡単ですよね下腹出てるよ反り腰だよふくらはぎが太いよとかほとんど筋肉のバランスが悪くなって太くなってる足鍛えると足が太くなるそういう人もバランスが悪くなってそこを使いすぎてるからさらに使うと太くなるんですねまずはバランスをとることが一番のダイエットの秘訣です気になる部位が一つでもあるよっていう人はまずバランスをとりましょう 頑張ってやった方はグッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。